じゅうたんね笑えもしないこの忌々なしさ引き取ってちょうだいそうもないなのは魔法みたいにさ履歴されるのが早すぎるはずみがまだかかってるのそれこそメンタルやられるよぶら下がって引き抜けるなんてどう嫌いになれないやめたいよほんとゴミもっ量言 なるよも、oh. くもこのこう振るまいも」「スパかり狂くな言い」「最高峰の時たち跳ね上がる」